はい、じゃあとここまでが、まあ、あのベクトル空間 の, その次元に関する話 で, でこれからその部分空間の和と直和の話に入りたいと思います。えー、っと実はそのこの和と直和の概念っていうのはこのすぐには使わないんですけれども、えー、っとあの今学期 の, そ の, ベッあの線形代数の山場っていうのはあの多分固有値 多分年明けに講義することになると思いますが固有値と か, それから固有ベクトルとかそれから行列の対角化っていう話になります。でその時にこういうあのですねその行列の対角化っていうのは実はその部分空間の和だとか直和だとかそういうことに対応しているっていうことを意味づけるのに使いますのでちょっと出番は早いですが一応慣れておいてください。でまず部分空間の和の定義です。と えーとまあ、v というのがベクトル空間が与えられたとしてで、その部分空間、W1 から WR が与えられたとします。でこのときに、W1 から WR の和という集合を考えるんですけれども、これはどういう集合かというと、こういう集合ですね。W1, W1 からこうベクトル1個持ってくると、W2 からもベクトル1個持ってくると。WR まで か, のからベクトル1個持ってきてきそれらを加えたものはあの、v、のはつのベクトルになりますよねでそれをこの各 wi っていうのをこの部分空間内でいっぱい取ってきなさいと自由に取ってきなさいとでそれでこの和を取った全体をこの w1 から wr の和というそういう集合にとして定義しますですので各部分空間からベクトルを勝手に取ってきて、まあ、それらの和 全体ですね。これをベクトル空間の和というふうに、部分空間の和というふうに定義します。ここまでですか。で、例えば、部分空間の和の例として、ちょっとこういうのを挙げてみたんですけれども、まずここでもその R3 という実数の3次元のベクトル空間を考えます。そこで、まずその平面ですね、この平面、z イコール0っていう集合が、 その実はこの V の部分空間になるんですがそれはどういう規定を使って表されるかっていうと Z イコール ZXY 平面ですからね XY 平面ですから XY 平面っていうのを2個のベクトルで生成しましょうとそうすると例えばここにありますように X 座標が1で Y 座標が0のベクトルそれから えっ、ー、と、y 座標が1で、それ以外0のベクトルを使って、その線形結合で貼れば、その xy 平面というのは作れる。っていうのを、まず、皆さん、ちょっと実感してください。で、まあ、こういう w1、xy 平面と、それから、あと、この次の w2 ですね。この w2 はどういう図形かというと、えっ、ー、と、 まず規定から見ますと、x 方向の傾きが1で、y 方向の傾きが1で、z 方向の傾きが0ですから、これは実は直線 y イコール x を表しています。で直線 y イコール x なんですけど、z 方向には全然動かないから、z は0に等しいということで、図で書くとこういう形なんですね。と最初の w1 っていうのが xy 平面ですから、まあ、こういうオレンジ色の平面を表していて、 それから2個目の w2 っていうのは直線 x イコール y ですからこの青い矢印青いベクトルこれを延長した直線全体になると。いうことでその w1 と w2 っていうこの部分空間の和を考えますと実はこういう集合になるわけですね。この前半がこの xy 平面の上の点と。それからこの3つ目の あの部分が こ, うがです、ね、これがその直線 Y Z 線 x イコール y 以上の点ということで、まあ、それら の, あの和全体を取るんですけれども実際にはこれ全体を取るとですねあの xy 平面になってしまいます。ですので、まあ、こういう和を取るんですけれども和を取ったものが実はここでいう w に等しくなるということになります。 何でかっていうと、まあ、これこの図で見てもらえば分かると思うんですがその2個目の部分空間 W2 っていうのはこれ元の1個目の部分空間 W1 にすっぽり含まれているからですねですのであの W2 のベクトルを加えてもあの全体としてはこの W1 になってしまうという例ですですがまあこういうそのものもまあベクトル空間の 部分空間の和というふうに言います。で、えー、と一応ですね、その先ほどあの部分空間の和という集合というふうにして定義したんですが、実はこの部分空間の和というのも、あのベクトル空間として部分空間になるということが言えます。で、うんと。 まあ、ちょっとあの今の時間の都合もあるので詳細な証明はスキップしますけれども、えー、とこの証明はあの部分空間の定義ですね定義を満たしているということをあの順番に示しているので確かめ各自で確かめてみてください、えーと。この教科書の記載を思い出す と,、えー、とこの SS1 というのは何だったかというとそのこの部分空間の和が部分空間であるということのあの。 定義の一つでこれはこの W っていう、W か、えっ、ー、と、あ、この W ですね、ここの部分空間の和をあの W と置いたときに、この W から2個のベクトルを取ってきて、そ, その和を計算しても、その和というのは、やっぱりこの部分空間の 和, 和の集合に含まれているということが言えます。っていうのが一つ目ですね。それから二つ目は、あのスカラー倍の性質で、この部分空間の和から、 なんか、ベクトリー1個取ってきて、で、それをスカラ倍しても、やはりこの部分空間の1に含まれているっていうのが、この SS2 と呼ばれる性質を示した部分です。あと、えっと、もう一つ、おまけなんですけれども、一応、ゼロベクトルがこの集合の弦であるってことを言う必要もあって、で、これは、あの、えっと、部分空間の、あ、W1 から WR っていうのが V の部分空間ですから、それぞれ、 の部分空間にはゼロベクトルがありますよと。そうすると、とまあ、この部分空間の和っていう和の元ですから、これゼロベクトルをこう R 回加えたゼロベクトルもやっぱりこの、えー、と部分空間の和の集合に存在しますということが言えます。以上のことから、この部分空間の和もやはり部分空間であるということが言えます。で、 もう一つはですね、直和という概念がありますので、これについても説明しておきますで。V をベクトル空間として、それから W1 から WR を V の部分空間とするときに、まずこの W1 から WR の和を考えるんですね。でこの和を考えて、この和が直和であるということは、どういうことを言うかというと、まず書き方は、この プラスの部分にですねこういう丸をで囲ったこういう記号を使うんですけれどもえとこれはそのこういうですねそのベクトル空間の和のベクトルっていうのがその各 W1 から WR のベクトルを R を持ってきてこの和で書けるはずなんですがその書き方がただ一通りだけ 存在するっていうのがこの直和の定義です。で、まあ、ちょっとその例を、序を上げてみましょう。先ほどと、ベクトル空間の和の場合とほぼ似た例なんですが、V としてやっぱり R3 ですね、3次元の実のベクトル空間を持ってきて、で、W1 として、先ほどの例と同じように、この平面 Z イコール0というのを持ってきました。で 今度は W2 として取ってきたので、先ほどちょっと異なるんですが、こういう111というそのベクトルで生成されるあのベクトル空間をあの持ってきました。そうしますと、図で表すとこういう形になります。先ほど の, あの W2 とですね、この例の W2 で何が異なるか皆さんお分かりでしょうか。のこの青い矢印がですね、先ほどの 例題ではこのオレンジ色の平面の上に乗っかってたんですねあの全部乗っかってたんですけど今回はそのオレンジ色の平面から青い矢印がはみ出ています。ということはそのこの青い矢印で示されるあの 部, 分部分空間、w A、W2 か W2 の元っていうのはあのゼロベクトル原点を除いてこの 最初に出たこの平面で表されている部分空間 W1 では表せないっていうことになるわけですね。でそうする と,、えーとまあ、この2つの部分空間の和を取るとですね和を取るとこの和がちょうどあの R3 全体に等しくなるんですけれども、えー、としかしそのこの R3 上の 点を表す2位の点っていうのがこの W1 の平面上のベクトルとそれから W2 のこの直線の定数倍のベクトルの和で一通りにしか表せないっていうことからこの R3 っていうのがこの W1 と W2 の直和になるということを言っています。 でまあ、ちょっとこの和と直和の違いなどについてはちょっと今日のレポート課題でもう少し詳しく具体的な例でやってもらいますので、まあ、そのつもりで見てください。